今回ご紹介いたしますのはこちら。ランモード社からリリースされておりますナイトビジョンドライブレコーダーシステムバスト M1 こちらのご紹介を今回はいたします。私もこのドライブレコーダーはずっとテストしたいなと思っていたんですけれどもこちらのドライブレコーダーレビューさせていただける機会を得ました。で、注目すべきポイントというのがこのドライブレコーダーというのはございまして何と言いましても こう見ていただくと分かりいただけると思うんですけれども、通常のデジタルルームミラードライブレコーダーと同じ使い方がそのままできてしまう、ナイトビジョンドライブレコーダー、通常のデジタルミラードライブレコーダーと同じような感覚で使えるということで、詳しくご紹介をしていきたいと思います。でまず、こちらのドライブレコーダーの外観から見ていこうと思うんですけれども、今回取り付けているのは90のノアボクシーになります。で 90のノアボクシー、これ純正ミラーが後ろにもあるんですけど、その前にこれ被せるように今回使えるようになっています。ただ、この大きさが少しこのバスト 1M1 のこのスクリーンの方が少し小さくなってしまっているので、ちょっとこう出っ張っちゃってるっていうのはあるんですけれども、ただ、やはりナイトビジョンドライブレコーダーがもう必須であると。特に北海道とか東北の方、非常に道路が広くて、 何が出てくるかかかどうわかからないしかも真っ暗闇な状況の中走らなければならない、まあ、そういった場所で生活されている方には非常にこれ今必需品になっているぐらい需要があるものになっておりますなので根強い勇気を誇っていると、まあ、いうことになるわけなんですけれども、まあ、そういった方にとってはまあそれでも使うというぐらい需要のあるものになっております それが今回このようにデジタルミラーとして使えるようになったというのは非常に大きなポイントだと思います。で、これ被せるタイプのものになっているんですけれども、実際これ外してみるんですが、どのようになっているのかっていうことなんですけれども、今回私もこのバスト 1M1 実際取り付けてみたんですけど、ちょっとびっくりしています。で、これ下見ていただきますと、前回私がご紹介したのは、 このユニットにレンズが一体式になっているものだったんですけれども、このバスト 1M1 はレンズ一体式のものとは全く作りが違っていて、ここ止めるこのマウントがボルトオンで取り付けができるようになっています。もちろんこういう取り付け方ではなくて通常のランモード、カメラ一体式のランモードのように 吸番のマウントで取り付けすることもできるんですけれども、こちらの強みというのは、とにかくこういうデジタルミラー、通常のデジタルミラードラレコと同じような感覚で取り付けができて、見た目が非常にスマートで使えるナイトビジョンドライブレコーダーということで、そういったドライブレコーダーというのはもう、まあ、これしかございません。で、以前他メーカーでご紹介したのは、あれは私が社会のこの マウントを取り付けたりしなければならなかったので少し工夫が必要だったんですけれどもこれに関してはもう全てキット化されているので誰でも同じ仕様を手に入れることができるようになっているという代物になっておりますはいでこれをもうそのままミラーに取り付けたいのであればこのマウント自体をボルトオンで止めてであとはこのゴムがありますのでこのゴムバンド取り付け で通常はこれ逆につける、この配線がこっちにあるので、これを上側につけるパターンが通常のようなんですけども、まあ、私はこのランモードというこの字が逆になるのが嫌なので、このように配線はま下で、まあ、配線は下であってもある程度こう見えにくくできるんで、このような形で私は取り付けを行っております。まあ、こんな感じで取り付けると。 でまあ車によって、このミラーの大きさというのは、幅というのはもちろん違うわけなので、このノアボクシーに限って言うと、小さくなっております。そうしますと、このようにも通常のデジタルミラーと同じように使える。で一度消してみようと思うんですけれども、消してみましてもしっかりと後ろもガラス、レンズと同じような感じで、後ろをちゃんと確認することができるので、視認性の方も問題ないという状況になっています。 まずこのような外観になっております。もう一つこちらになるんですが、今回はこちら、バスト M1 になったことによって、スクリーンレンズ、7層のガラスレンズを使っております、ナイトビジョンのこちらのカメラなんですけれども、これ分離式になったということになります。分離式になったことによって、このミラー自体もデジタルミラーと同じような取り付け方ができるようになって、かつカメラ自体はもう通常の これまでのラン n モードと同じ性能を持つレンズ少し仕様が変わっているんですけれどもこれまでのラン n モードと同じで夜間でも昼間のように見える非常に明るいレンズを搭載をしておりますでこちらちゃんとくるっとこっちにも回すことがこのように回すことができるんで結構フレキシブルに使うことができます まあ前だけじゃなくて、なんか横を通し、横を映したいとか、後ろを映したいとか、これ駐車監視で使うのも非常に有効的かと思うので、そういった場合にこれ使うことができます。なので前だけじゃなくて、ちゃんとこう横も後ろも360度、カメラを、こう、カメラの角度を合わせることができるっていうのも使いやすくなってるなと思います。まあこれが別体になっています。ランモードの 7層ガラスレンズを使ったカメラと、まあ、いうことになります。で、さらに、こちらのラン n モードなんですけれども、こう見ていただきますと、これ今、前になります。で、こう後ろになります。タイプによって、リアカメラがつかないタイプのものもあるんですけれども、LAN モードのいいところというのは、前と後ろ、このように、後ろにもしっかりとカメラが、まあ、オプションにはなるんですけれども、つけられるようになっています。 それによって通常昼間はデジタルミラーとして使うことができて夜になりますと特に前の視認性が重要になってくるかと思いますのでそういった時は前を映すといったこういった切り替えというのが通常のデジタルミラードライブレコーダーとは少し用途が違ってくるので重要になってくるかなと思います今までのバストプロに関してはこういったダッシュボードに 僕とタイプのものになっていたので、昼間明るい時ですと、正直ナイトビジョンって使わないと思うんですけれども、そういう時って、ここに広報視界がつるモニターを置かざるを得なかったんですけれども、今回のタイプは分離式になったことによって、ルームミラー上にナイトビジョンドライブレコーダーが使うことができて、昼間は通常のドライブレコーダー、デジタルミラードライブレコーダーとして使うことができて、夜間は ナイトビジョンドライブレコーダーとして使うことができるということで、やはり分離式になったことによるメリットというのは非常に大きいというふうに私は感じています。はい。まあ、今回、バストプロからバスト M1 になったことによる大きな違いになっていて、通常のデジタルミラードライブレコーダーと同じ感覚で使えるということになります。ナイトビジョンドライブレコーダーになることによって、どういったアドバンテージがあるのかっていうのが、 後ほど夜間の走行をいたしましたので、まあ、ご紹介をいたしますが次にインターフェースのご紹介をしていきたいと思います。ここにメニュー画面が出てくるんですけれども、まあ、録画録音、録画時間、明るさ、G センサーの感度、で取り付け場所。で今回フロントガラスに取り付けてるんですけど私は先ほどご紹介した通りでランモードの文字が逆になっちゃう。このミラーが逆になってしまうので ダッシュボードということで設定しています。から時刻、ビデオ再生で。ビデオ再生ももちろんできますし、で言語設定、フォーマットということ で, で、ビデオ再生を一度してみようと思うんですけれども、でこちら、フロントビュー、リアビューということで、で今、フロントビューなんですけれども、少しご紹介をしていきますと、まあ、こうしますと、 再生ができるようになっています、はい、こういう感じで後方の再生をすることも可能と、まあ、いうことになっています。はい、で今回この中には駐車監視という設定はないんですけれども付属の OBD から取る高圧ケーブル、常時電源ケーブルを使うことによって駐車監視をすることができ、かつ 電圧リミッター付きになっておりますので、バッテリー上がり等の心配も非常に少なくなっている仕様になっております。でタイムラプスとか衝撃検知とかではなくて常時録画になりますので、走行中の状態と同じ状態で動画が収録されるようになります。なので、まあ、今回ラブンチャンネルの方でもご紹介しているんですけれども、このラン n モードを使う場合においては、 アイゾーン、それからアイセルというものが非常に有効的になってくるかなと思います。そちらの方を少しご紹介をさせていただきたいなと思います。通常、ンモードを使う場合なんですが、シガーと OBD、この二つになります。ただし、電源を切った時になりますと、シガーの場合ですと、そのまま電源が切れてしまいます。このようにパワーボタンを まあオフにすると、まあ当然なんですけれども、パワーアウトレットから電源を取っているわけなので、このような形で電源が切れてしまいます。そうすると、駐車監視ができなくなってしまうということで、まあ OBD をつないで、電圧ミーターをかけておいて、駐車監視を行うと、まあ、いうことなわけなんですけれども、例えばこういった月決めの駐車場なんですけれども、そういった時ですと、 駐車監視必要ないという場合があると思います。そういった場合に、例えばパワーをこのまたもう一回切ります。そうすると、これ、ついたままになってしまいます。で、消そうと思ったら、ランモードの場合ですと、ここを押すか、そうするとこれ、ただ単にモニターが消えてるだけになります。もしくは駐車監視をやめたいのであれば、ここを長押ししちゃう。 それによって電源をシャットダウンする。なので、わざわざここの電源を押さなきゃならない。でまた電源立ち上げたときは、長押しして立ち上げるとうこういう操作をしなければならなくなります。なので、少し面倒な あま り, ちょっとあまりこうスマートに使えないっていう短所が少しあるわけなんですけれども、その短所を解消してくれるのが、iZone というものになります。それをご紹介しようと思います。それが今、こちらになるんですけれども、これは何ができるかと言いますと、GPS において、登録ポイントを一度登録しておけば、駐車監視を自動にキャンセルできるという、非常に優れた機能が搭載されております。 それをお見せしたいと思います。で今、こちら、電源を入れているんですけれども、今、緑のランプが点灯しているんですが、この状態ですと、今、駐車監視がキャンセルされない状態。先ほどご紹介した通りなんですけれども、パワーボタンをオフにしても動画が収録されているといった状態です。それを自宅の駐車場で止めたい場合、どうするかといいますと、このボタンを、2回押します。そうしますと、この今、自宅の駐車場、 GPS によって登録されることになりまして、これでオフにすると、パワーボタンをオフにすることで、LAN モードもシャットダウンしてくれるという、非常に使いやすくなります。それをご紹介します。パワーボタンをオフにします。いますはい、お分かりいただけたでしょうか。今、アイゾ s o n によってポイント登録を行って、今、パワーボタンをオフにしたんですけれども、勝手に消えてくれる。 駐車監視が不要なところでしたら勝手にシャットダウンしてくれると。で、またパワーボタンを入れますと、はい、このように勝手に立ち上がってくれると。で、さらにもう一度繰り返しになるんですけれども、やはり駐車監視をしたいということなのであれば、はい、ここをもう一度押していただいて、パイロットランプが緑に。 点灯することによって、このポイントが今キャンセルされました。そうしますと、パーボタンオフでも駐車監視は作動するようになります。でもう一度パーボタンオフにしま す, ます。はい、このように通常通り。常時電源が入った状態と。まあ、いわゆる O. B. D. を接続している状態になると、まあ、いうことになります。なので、やはりランモードを使うということにおいては、やっぱりアイゾーンは非常に。 有効的なななアイテムになってくるのかなと思いますでさらにもう一つありまして今これ常時で録画をしてるわけなんですけれどもランモードの場合ですと電圧リミットがセットされてるわけなので完全にバッテリーが上がることはないとは思うんですけれども寒い時期とかになってくるとバッテリーが上がってしまうというケースもあったりしますでそういった場合に無機バッテリーの給電ですと少し不安が残ってくるかなと思いますそういった時に有効的なのが アイセルというドライブレコーダー専用のサブバッテリーというのがあります。そちらの方もご紹介してみようと思います。それが今こちらになっておりまして、アイセルという B12A というタイプのサブバッテリーになっています。これを使うことによって、今駐車監視をしている状態で、ランモードは常時電源が入っていて、通常の走行時と変わらない収録が行われているわけなんですけれども、 この間は通常は補機バッテリーで行うわけなんですけれども、この i セルによって駐車監視中も電源がドライブレコーダーに供給してくれますので、補機バッテリーのバッテリー上がり、それからバッテリーの消耗も防いでくれるというメリットがあり、もう一つ大きなメリットというものがありまして、こちらはドライブレコーダー専用のバッテリーになっておりますので、これを使うことによって駐車監視も 長く稼働させることができるというそういったメリットも持っているので大切なお車を守りたいという意味においても非常に有効的なアイテムになっておりますので LAN モードと合わせてこちらの方もご検討いただけたらと思いますそれではこちらの LAN モード暗視性能についてのご紹介をしていきたいと思いますはいそれでは今秩父の正丸峠に来ております こういった暗いところで、この LAN モードというのが非常に効果があるであろうということで、皆様にご紹介をしていきたいと思います。今非常に真っ黒です。で、ライトを一回消します、はい。ライトを消すとすごくわかりやすいんですけれども、この林道なんですが、今真っ黒なんですけれども、こちらの LAN モードの映像を見ていただくと、 もう昼間のようにライトを照らされているかのように非常に明るくなっているというのがお分かりいただけるかと思います。では今度、走行中どうかということです。で、このノアボクシーはオートハイビームがついているんで、今、オートハイビームを焚いた状態で行ってみたいと思います。 こういったところですと次どういったコーナー区間右を曲がるのか左を曲がるのかっていうことがすごく分かりにくいと思いますもう街灯とかも全くないような、まあ、林道の道になってますので先がよく分かりにくいというのがあるわけなんですけれどもこのランモードがあると 300m 先まで見ることができるので まあ、先を読んだ運転ができるということで、まあ、あると非常に楽だというのがあります。で先ほども少し触れたんですけれども、まあ、オートハイビーム、最近の車ですとついてたりするので、勝手にハイビーム、ロービームって切り替えをしてくれる機能っていうのがついてます。えーまあ、もちろん、この 新型の車になるとそういうのがついているんですけど、新型じゃない車になってくると、当然そんな機能がついてないんで、まあ、こんな風に真っ暗になります。なので、いちいちこう、ハイビームにしなきゃいけない、それからまた、ロービームにしなきゃいけないっていう、こういった、まあ、めんくささみたいなものもあったりします。で、ロービームにしてる状態で、前に何かこう障害物があったりしたら、まあ、当然大変なわけなんですけれども、まあ、そういったことが、まあ、未然に、 まあ、防ぐことができると。まあ、ランモードがあることによって、まあ、そういったハイビーム、ロービームという切り替えをまあしなくても、まあ、先までこう見ることがまあ一応できると、まあ、いうことになっています。なので、まあ、もちろんこういったノアボクシーにもあると、より一層安心感が高まるということは間違いないんですけれども、まあ、ノアボクシーみたいに オートハイビームがついてる車ばっかりではないわけなのでまあそういった意味では幅広く幅広い車種に対応ができるということでやはりこういったランモードまあ一般道を普通に走る分には特に必要がないかなというふうには思うんですけれどもやはり特にまあ北海道とかま東北とかまあ結構まあ地方の方 走られる方、まあ、こういった道で通勤さ れ, される方、私も地方で一時期、会社の転勤で住んでいたことがあったので分かるんですけれど、まあ、こういった道をまあ30キロとか、片道30キロとか、通勤で車で走ってるっていう方もいるし、帰りがけの会社の帰りがけの道とかになりますと、もう当然、真っ暗になりますんで、まあ、見えない まあ、いうこともあったりするわけなので、この安全の確保っていうのがすごく大事だと思います。はいで今こうやって車が。来たんですけれども、もまあ、そういった。状況というのも、まあいち早くキャッチできるので、まあ、安全にこういった真っ暗闇の位置でも走ることができると、まあ、いうことになります。あとやはり気になるところはこう。前から見えにくいわけな。な で何か落下物が落ちてたりとかそういったこともあると思いますしあとは道も狭いのでこう左右のこの道の状態というのもやはりこう掴みにくいっていうのもあるんですけど、まあ、そういったものも非常に掴みやすいこれがあることによってやっぱり明るいの で, でしかも広角レンズを使ってますので、まあ、ないよりは全然こうあった方がまあ いろんな情報を走る上でこういろんな情報をつかみながら運転することができるというまあそこがすごくこう価値のあるものなのではない価値のあるドライブレコーダーになるんではないかなと思います。本当にこれ前何にも見えないまあ状態なわけなんですけれどもまあこのランモードがやっぱりあるおかげ で, で特に このミラー越しに、まあ、ランモードつけててもすごく見やすいんですし、まあ、もちろんこの進行方向に9番タイプのブラケットを使ってもちろん取り付けるのもいいと思います、まあ、確かにこう進行方向に前にメーターのちょうどこのメーターの真上のところにこういうところをとにかく走ることが多い人 な, 人なのであればこうメーター の, この上辺りに、はい、この ナイトビジョンのドライブレコーダーっていうのはあった方がいいかもしれないです。まあ、取り付けに関してはまあ好みがあると思うのでその、まあとに使いたいっていうい方にとっては私が今こうつけてるような形でルームミラールームミラーとしてまあ使うのもありだと思いますし走る場所走るその使用頻度に合わせて まあ、どこにつけるのがいいのかっていうこともまあ決まってくるんではないかなと思います。はい、でちなみに、ちょっと今止まりますけど、前はすごく明るいのは分かったということで、後ろどうなのっていうところなんですけど、後ろは正直言って、通常のドライブレコーダーとそんなに変わらないし、むしろ、 通常のダイブレコーだから暗視性能がついてるかというと、まあ、暗視性能はまあついてない状況です、もう真っ黒なん で, で、ブレーキを踏むと、まあ、ブレーキの、ね、テールがま見える程度なので、もうこういった林道で走るという意味においては、真っ暗で何も見えないといったまあ状況です。 なので、まあ、リアに関しては、まあ、通常のドライブレコーダーというふうに、まあ、思っていただいていいかなと思います。少し光が入るような場所に光が入るような場所とかですと明るさというのはあるかもしれないんですけれども全くこういった光がないような場所を走るということにおいてはもう真っ暗でもう何も見えないといった感じなので、まあ、通常のドライブレコーダーとさほど大きく。 変わらななないいのかなといった状況になりますはいということで今回はこちらのランモードのバスト M1 分離式カメラのナイトビジョンドライブレコーダーのご紹介をいたしました最後に私の所感を述べさせていただきますと山道でナイトビジョンドライブレコーダーを使ったのは私初めてだったんですけれども今回、まあ、オートハイビームがついている最新の車でのインプレッションだったんですけれども オートハイビームがない車、またはハロゲンの車、まあ、そういった車でしたら非常に有効的ですし、ロー・ハイの切り替えをいちいちせずとも先まで見ることができるので、真っ暗闇な林道等も安心して走行することができるということで、その辺がアドバンテージがあるのかなと思いました。もう一点は 何度も言及しておりますが、デジタルミラードライブレコーダーとして使えるナイトビジョンドライブレコーダーということで、これはラン n モードじゃないとこういった取り付け方ができないので、そこがこの商品の画期的なところであるというふうに感じました。はい、ということで、こちらの商品の詳細になりますが、概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。